次にですね、今日の後半の話題で、線形シャドウの像と核という話をしたいと思います。で、その像と核の話の際にですね、部分空間という大事な概念が出てきますので、その部分空間という概念について説明したいと思います。えっ、ー、と、教科書ですと、えっ、ー、と、セクション 5.2 ですから、129ページ。 を、えー、も見ながら聞いてくださいで、えー、とまずはその部分空間の概念については、まあ、教科書であんまりちゃんとこう項目を設けて説明しているわけではないので一応確認のために強調しておきますけれども、まあ、あの部分集合みたいなものです例えば、えー、と我々今住んでいるこの空間が実の3次元のベクソル空間なんですけれども その上に例えば机の表面を考えますよね。机の表面を考えるとそこに xy 座標を取ればそれがあの xy 平面なんですがそれは実は2次元の実のベクトル空間になっているわけですね。まあ、もちろん机の上だけでは収まりませんからこの机の表面を無限にこう伸ばした。 あの平面を考えるわけなんですけれども、まあ、そういった形で、まあ、まず部分空間というのは一つはもとあるベクトル空間の部分集合なわけです。しかし、えー、と部分集合というだけではあのベ部分空間というには足りませんで、えー、それにあのベクトル空間の性質が加わったものをあの部分空間と呼びます。で、えー、と次もあのスライドにありますように、まあ、例えばえっ、ー、と まあ、我々がいるこの R3 のベクトル空間の中で皆さんが座っている机 の, のこう天板ですね天板を考えてみます と,、えー、と天板だけ考えればその天板っていうのは有快な部分集合ですからそうするとその天板の上でですね例えばなんか矢印書きますあの皆さんあ実際に書くとまずいんでやめあの想像して書いてほしいんです想像だけでしてほしいんですけども例えば机の上でこうなんか矢印を書くと。 でその矢印をベクトルと思ってその2つのベクトルの和を求めるとまれにこんなここにの図の左側にあるようにその矢印がはみ出してしまうことがあるかもしれないですね。そういうことがあるとあのベクトル空間の性質は満たさないですよね。ベクトル空間っていうのはそのベクトルの和もその空間内に入っているということが要請されますのでそうすると、えー、こんな勝手な部分集合はあの部分空間になるとは限らないということに注意してください。で えー、とだから例えばこの机の天板であ考えるならばこの天板をですねあの無限にこうあの伸ばしたその平面を考えればそれはあのベクトル空間にの性質を満たすので、まあ、部分空間と言えるということでここがまあ一つ重要なところですので押さえておきましょう。でまあそれを踏まえそのアイディアを踏まえて一応定義がきちっとありますので定義を説明しますと。 えー、とまず、あの、k の n っていうのをその n 項の数ベクトル空間としたときに、えっと、まずこの w ですね。w があの空でない、あの、kn の部分集合なんですが、これが kn の部分空間であるとは、えっと、次の性質を満たすことを言います。えっと、2意の w の元 x と y ですね。これはベクトルですね。x と y っていうのはベクトル。それから、えっと、スカラー、えっーと、ラムダに対して、 この2つの性質がつの性質が成り立つということで1つは x と y の和が w の弦になっていますともう1つは x のラムダ倍ですねスカラー倍が w の弦になっていますとこの2つの性質が2位のベクトルとスカラーに対して成り立つときにこの w は k の部分空間であると言いますまずこの定義を押さえておきましょう さてじゃ あ, あのちょっとですね皆さんにここで少し問題なんですけれどもじゃあまず次の W は R3 の部分空間でしょうかということをちょっと考えてみましょう、えー、とこの W はどういう点かっていうとこの0001点からなる集合です。つまりこの R3 でいうこの原点ですね原点1点からの集合なんですがじゃあこの1点からなる W というのは。 r んの部分空間でしょうか部分空間じゃないでしょうか ?5 秒ぐらい考えますかはい。じゃあ、えー、とちょっと聞いてみますけど、部分空間だと思う人部分空間じゃないと思う人、はい、よく分かんない人はい。えっ、ー、と、正解はですね、部分空間なんですね。で、 これはその一点この一点原点がですねその部分空間の定義を満たすことを確認します。えっとまずその任意のベクトルの和がですねその W に含まれるっていう定義ありましたけれども任意のベクトルも何もへったくりもなくてこの1点しかないですからこの1点の和ですねこの000の和は000なんでやっぱり W の源ですよと。 それから、スカラ倍も考えますけれども、2のラムダ倍ですね、000のラムダ倍は、やっぱり000なんで、これも W の元ですよ、ということで、これ見事に部分空間の定義を満たしていますので、この W は R3 の部分空間というふうに言えます。ここまでいいですかね。そうか、ここは今日の資料にないと思うんで、皆さん写し終えたら先に進みたいと思いますけど。 大丈夫ですか、はい、まだ待ってくれという人がいたら言ってください。大丈夫ですか、はい、じゃあ次いきますね。じゃあと次、えーと、こういう W を今度用意しました。えー、と第一成分、第二成分は、えー、と xy ですね。この x 軸と y 軸の成分 で, で、それは2の実数を取りますと。で、えー、と第三成分、z の成分は0ですと。まあ、こういう部分集合を考えます。 さあこの W は R3 の部分空間でしょうかあるいは部分空がないでしょうかじゃあちょっと10秒くらい時間取りますねはいじゃあちょっと聞いてみますねじゃあ部分空間だと思う人手を挙げてください、はい、部分空間じゃないと思う人、はい、よくわかんないっていう人はいはい OK です えー、とこれは部分空間です。で、実は先ほどちょっと例に出しましたあの R2 ですね。あのまあ、皆さんの机の天板を無限に伸ばした空間と同一しできますけれども、証、えー、明の仕方はこのようにして、まず、えー、とベクトルの部分空間のベクトルの和ですね、この2つの和を取ると、 やはり Z の成分はゼロですのでこれはやはり W の弦であると。でもう一つはこのスカラー倍を考えたときにこ の, その W の弦のスカラー倍というのはやはり Z の成分がゼロですから W の弦であると。この2つの定義が満たされるのでこの W は R3 の部分空間と言えます。いいでしょうかですのでまあ事実と同時にあのこういう いうふうにしてこう示すということを手順も、あの例、例として見ておいてください。いいですかね、はい。もうちょっとかな。 ままだ書いてすすかか大丈夫ですか、はい、じゃあ移ります、えー、じゃあ次3つ目の問題なんですけどじゃあ次の W はさんの部分空間でしょうかとでえっ、ー、と2番とよく似てるんですけどねあの X と Y の成分は2の実数を取りますとで Z の成分だけ違っていてあの Z の座標が1なんですね。 さあじゃあこれは部分空間かどうかってことでちょっとあの少し考えてみてください5秒ぐらいはいじゃあちょっと皆さんに聞いてみましょう、えー、とこの W が部分空間だと思う人部分空間じゃないと思う人はいわからないっていう人はいえー、とだいぶ多くの人が正解していたようですが実はこれは部分空間ではありません それをを示示すすには反例を示すことができますここにありますようにこの w っていうのは先ほども言いましたが xy 平面をそのまま z イコール1までこう押し上げたような、まあ、あの平面の式で言うと z イコール1っていう平面になるんですがこれを平面がですねその平面上のベクトルがその部分空間の定義を満たさないというのは えー、と次の判例をまず例として考えることができます。えっ、ー、と111っていうベクトルがありますね。でこれは、あの、定義から見ると、これは W の弦なわけですね。えっ、ー、と111ですから、まあ、この、なんで原点からぴょっとこの平面に伸びたようなこういうベクトルですね。でところが、このスカラ倍の中で特に0倍っていうのを考えています。0倍と考えると、000になるんですけど、 000っていうののはは実は w の弦じゃないわん で,、ね、でかっていうと W の弦は Z 座標は必ず1ではなければならないというふうに今定義していますからそうするとこの000は W の弦ではないということでも、えー、ともとのベクトルが W の弦なのにそのスカラー Y で W に入らないような弦がありましたからこ の, あの W は R3 の部分空間ではないという結論になります。いいでしょうか。という 感じ で, ですね。まずあのこういうあの身近な身近なというか手近な例からですねその数学的な対象の定義その性質っていうのをあの考えていくことをお勧めします。